音量下げます。ちょっと英語で始まっちゃいましたね今日ね。なんでだろう。わ<笑>かんない。じゃちょっと待ってね。さあ、さあいいですよ。さあということで今日もありがとうストレッチ。始めて参りましょう。おお、あありがとうが倒れております。失礼しました。さあ皆様。 お揃いでしょうか。今日もありがとう。ストレッチいきましょう。これ、えっ、さあ始まってますか。ち少々お待ちください。コメントさんがね、見れるようにね、していきたいと思います。今日はえっと、何日ですか。今日の九時ですね。ライブ配信ね。いつもこれで見れるんですけど。さあ。<笑>コメントさんがね、今日はちょっとあれかな。 あんちこさうでは早速始めてまいりましょう私あのコメントさんあんまりちょっとオンタイムで見れないかもしれませんけれども気にせず行きましょうこの際ええー、はいさあということであっ自分でますよかった<笑>ありがとうございます<笑>見れそうです、まあまあ、まあまあまあまあまあはい でではですね、この言葉、愛してる、大好き、ありがとうを言いながらストレッチしていきますよ。さあ 今, 日の今日のご機嫌はいかがでしょうか、私はね、毎日最高でございます、おかげさまで。<笑>まあ何があってもいいですよ、実はね、いいでしょう。はい、ということで、こんな感じ。はい、ではですね、足を前に出してください、えー、ビフォーアフターのチェックからいきましょう、お願いします。 はい、では本音で思い出して、今日の手の位置確認しましょう。まちょっと低いですね。昨日よりやっぱり 2, 2日目のころですかね。2日目はあの連続するのはやっぱ重要ですね。はい、ではお膝の下の隙間もうん。腿ももの感じもちょっとチェックして、あのももってね。右左でね。太ささんが違うんですよ。その辺なんかもね。ご自分で気づいていただきた い, いと思います。いいと思います。 あのもも太い方に体重が多めに乗っています、ほぼ、私もそうです、左足の方が太いですので、左に体重があるんだなと思って、ですから、重心を真ん中に、ね、寄せるように、内ももさんをぐっと寄せるっていうのを、ね、日々やっていくみたいなことで調整していく、そうすると骨盤の歪みとかも、ね、なくなってくるんですよ、真ん中に寄れば、まっすぐ体重がかかりますので。 ははい、では足を左足の上に右足を乗っけて指を横に開いて縦にグイグイ動かすところからいきましょう「愛してる大好きありがとう」2回行って影響がないとワンモアっていう時は周さんお声掛けしていきますはい、では指を横に開いてせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」「おっキーさん、こんにちはいらっしゃー<笑>はい」では横に開いて一緒にやりましょう「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、今始まったばかりですよ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はいでは手と足を握手して、足の甲の上の方を持ちますね、で指先をぐいぐいねじる、つま先ねじりから、せーの、愛してる大好き、ありがとうの言葉を言ってきます、愛してる大好き、笑顔でね。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 愛してる大好き、ナイス。はい、では、この宮さんをふくらみ下側に置いていただいて、左足さんは後ろ。はい、では、ふくらみさんに体重かけて、きゅうりの塩もみ、せーの。愛してる、大好き。ボディごと揺する感じで、愛してる、大好き。笑顔で、お膝のちょっと上、ケッカイさん、愛してる、体重のけて、ボディごと、いたたたた、はい、愛してる。 大好き痛くてもいいですありがとう、はい、内ももさん愛してる大好き体重かけてボディごとゆすってねはい愛してる大好き笑顔で、はい、では両足さんも立てますそしたら左側にひっくり返して右足膨らんで外側生徒愛してる大好きたたたありがとう愛してる大好き ででね。ははい、ではこの膝さんを立てます。右足さん立てて左足さんは下です右足さん膨らみしたか親指さんでどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好きよくもんでありがとう膝のちょっと上ゴリゴリをゴリゴリします膝下ゴリゴリちょっと下ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 膝上ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ、愛してる大好き、おひのお皿さんの周り、愛してる大好き、笑顔でね。はい、ではこのおひさんの裏桃の裏側です、せーの。愛してる大好き。両方の指をがっつりれてゆすって、愛してる大好き、笑顔でね。桃の内側、愛してる大好き、ありがとう。 愛 し, もも愛してる、大好もあそっとどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいでは膝の裏をゴリゴリグイグイせーの愛してる大好き膝裏グイグイですよはい愛してる大好きこれ忘れませんでした今日はねはいいやぶらぶらせーの愛してる大好きありがとう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 愛してる大好き継続は力なりはいワモエイド愛してる大好きここね念入りに桃使ってます愛してる大好きありがとうはいつま先を下内側にして桃外せーの愛してる大好きありがとうここ痛いですよはいありがとうワモエイド愛してる大好きいたたたた はい、愛してる大好き痛いですねナイスですではつま先はこのまま左足のくるぶしを伸びます昨日これ忘れましたねはいくるぶしさんを伸けてぐいぐい動かしますせ ー, ーーどうぞせーのせーの愛してる大好きいたったったた<笑>やっぱこれやんないといけなかったですね愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス さあ、はい、急にほらボディがあったかくなりましたよ、はい、左足を置いて右足も後ろです背筋を伸ばします右の腰骨さんのところからぐっと体重をかけて腰横をぐいぐいやりますあこんにちは今ねありがとうストレッチシースターやってます是非一緒にやってくださいはい骨盤もぐいぐいゆすります愛してる大好きありがとうはい 愛してる大好き、良い言葉を使ってね、ボディーさんに投げかけながら、こうなっております。和、まあ、もう愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でナイス。はい、では、両手を起こして、右足さんの骨盤、あ、右の骨盤転がし。左足のお膝を左手の外、右手さんを右のお尻っぺた。 前に骨盤を倒したときはボディーが背中をぐっと反る感じ後ろに骨盤を倒したときはおへそを丸める感じでは盛大にいきましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大に上回いた愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではボディーを起こして右ひ左のお手を左の腰の横右手さん右の腰骨 腰、肘、肩ねじます背筋を伸ばしていきましょう盛大にどうぞ骨盤ねじせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエイド愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス OK では宮修了両方の手は頭の上でもある。皆さんご一緒にご唱和くださいせーの い, いいですご唱和くださいせーのいいです はい拍手ありがとうござの位置もも落ちちました。左足さんももちょっとお高いね。はどうでしょうももの張り具合もちょっと右が緩んできました ありがとうございます。さあちょっと休憩。なんかね変化があったらコメント入れていただいて、ぜひぜひ大丈夫ですけど全然そのままでも全然大丈夫です。はい水分取ってください。あの水分いつでもお取りいただくのは重要ですよ。いやあのね、まあストレッチさんをするとですね体の中の液体さんたちがいろいろ流れ出します。血、血液さんとかリンパ液さんとかね。 体液さんが動き出しますのでそうするとね、老廃物をお出しになりやすくなります。デトックス効果ございますね。なので、お出しになりやすいように水分をいつでも取っていきます。さあ、それでは早速左足さん行きましょう。シスター、今日ね、土曜日さんはねあのシスター、朝からレッスンさんがございますのではい、伸びしろ、たっぷりーこれからね、東京マイムカレッジの方に 行かさせていただきまして、えっとえっとレッスンさんございます。土曜朝レッスンでございます。はい、では一番を伸ばします。はい、左足さんチェック。はい、右足さんチェック。もうちょいいきそうな感にするもんね。はい、では右足を伸ばして左足を乗っけて指先を横に開くところから行きましょう。はい、それでは声出していきましょう。せーの。愛してる大好きありがとう。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 愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、土まずを下を持ってねじりますせの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、足首を持って振りますせの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下。愛してる大好きありがとう。 愛してる大好きナイスはい、お膝を持ち上げて回しますせーの愛してる大好き非大きくありがとうはい、愛してる大好き笑顔で反対回し愛してる大好き非大きく肩も大きく回しますよはい、愛してる大好き 笑顔でナイス入っ、はい、手の指を離して足を振りますせーのアイてル大好きありがとうアイてル大好き上下アイてル大好きありがとうアイてル大好き足だけ振りアイてル大好きありがとうアイてル大好き左右アイてル大好きありがとうアイてル大好きよっけチャレンジコーナーはいでを背筋を伸ばして V の字いきます はい、ボディを起こしてボディをまついて後ろ両足アップ両手アップ両手両足フリー正解にどうぞ正解アイシェン大好きありがとうアイシェン大好きありがとうワンワンアイシェン大好きありがとうお花さんアイシェン大好きありがとうご参加できますかはいでは両手両足ジャーンシーハイキングありがとうございますはいではお膝をちょっと曲げて手を頭の後ろ手上、えー、体を画面の方に向けて ください花さんもご一緒にせーのーいいでーすはいありがとうございます<笑>ナイスよかったチャレンジコーナー間に合いましたねはいでは左足がいい左足ふくらはぎさんで、ね、えー、ええええええええいええええええええええええええええええええええええええ 笑顔でおひのちょっと上、きっかいさん、愛してる、大好き、ありがとう、やっぱこれ、日々やったほうがいいです、愛してる、大好き、私、朝晩放送したいぐらいですけどね、内ももさん、愛してる、大好き朝晩ストレッチ放送、はい、愛してる、そうすると私もやると思います、ありがとう、はい、では両足おひんを立てて、反対側ひっくり返して、左足にふくらみ外側さん、せーの。 愛してる、大好き本当本当にやりたい<笑>愛してる、大好き、ありがとうははいでは左足を立てて、右足は右下下からですせーの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、笑顔で膝下さん、ゴリゴリ愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、膝 ゴゴリゴリ愛してる大好きありがとうグーぐグぐグぐ愛してる大好きお皿まりさんゴリゴリ愛してる大好きありがとうお皿の周りをゴリゴリしてますよはいでは桃の裏をゆさゆさぐさっと刺してゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛して大好き桃の内側さんせーの愛してる大好きゆさゆさゆさゆさ愛してる大好き 笑顔ではいもの外側さんもどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で膝裏さんぐいぐい愛してる大好きありがとう膝裏ぐいぐい大好きありがとうお膝をちょっと持ち上げてブラブラせーの愛してる大好きありがとう声出してどうぞちょっと手を下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き もう一回ちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこのお膝さんを伸ばしてはい伸ばしてボムの上さんですね肘でも手でもいいですせーの愛してる大好きボディごとゆすってねはい愛してる大好きワンモアエビとはい愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔で、ね、手はつま先を膝、を内側もも外さんせーの愛してる大好き肘でもいいし手でもいいですはい愛してる大好き盛大にゆすってねはい愛してる大好き出ててありがとう愛してる大好き笑顔でねさあごきました 左の腿もそさんに乗っけてしごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きいたたたた、はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好き継続は力なりはいありがとうございます右足を下ろして左足さんを後ろに畳んで背筋を伸ばします はい、そしたら、えー、と左の腰骨さんをすると落としたところ大腿骨の付け根さんをぐいぐいほぐします体重かけてせーと「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でお前と愛してる大好きボディを乗っけてぐいぐい」「愛してる大好き」笑顔で ナイス。骨盤転がしさん、背筋を伸ばして、右手のお膝さんの横に、え右膝さんの横に右手、左手さんはお尻っぺた、左のお尻っぺた。はい、では、前に骨盤を倒したときは背中を反る、後ろのときは丸める、はい、正大に倒すと後ろから、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる、大好きいいですよナイスはいでは右手さんを右腰の横背筋さんを伸ばして左骨盤さんをつく持ってねじります背筋を伸ばしてせーな。愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で思いと愛してる大好きありがとう愛してる大好きせ大、だいナイス では両足骨盤転がしマットさんを畳む方は畳んで畳まない方はそのままでもいいですマットとか座布団ね座骨さんお尻の下の骨座骨さんを守りますよどっちでもいいです、はい、背筋を伸ばした足はこう肩幅ぐらいにぐっと開いて背筋を伸ばしますでおももの裏をがっつり手で持っていただいて後ろにいとくときは背中を丸めておへそをのぞく 前に行くときは背中を反らしておへそを床の方に押さえるこれですね両足骨盤転がし、はい、後ろからいきましょうせーの愛してる大好きありがとう<笑>愛してる大好き笑顔でワンと愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい、ではクリック のみ動かししまます。行きましょう背。後ろからせーの、愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、笑顔でワンワン愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイスということで両足終了素晴らしいでは最後いいでスポーズ行きましょう背筋を伸ばしてさあこれ腹筋背筋さん鍛えておりますボディを斜めに倒す両足を上げるどっちか伸ばす両手を頭の上で丸画面の方を向くはい、いいです。ご紹介くだささい。皆さん一緒に、一 いいですはい、ありがとうございま す, います素晴らしい素晴らしい背筋を伸ばしてはい、足を入れ替えていただいてもいいです背筋をぐッと伸ばすここ使ってますよいいさあ、いいですねはい、ありがとうございます頑張りました素晴らしいもう日々の積み重ねでございます 0.001 ミリ成長していきますので私たち日々<笑>積み重ねる。 では両手伸ばして左足さんのチェック。おいいです。しっかりきました。右足もしていきます。おだいぶ伸きましたね。はい左足さんのチェックどうでしょう。左足さん。お花さんいいですありがとうございます。いい感じですね。<笑>はいではももの横さんもどうでしょうか。いい感じでしょう。ももの張り具合膝下ね。うん、はいとってもいいかと思います。素晴らしいバチバ チ, バ チ, バチ。 関西からやってますありがとうございます関西今日はなさん関西にいらっしゃるんですねありがとうございます関西どこでもできますよね今ネットの時代にねありがたいですねさちょっともうなんだろうご自分のスペースが半畳分あればできるからね是非日々やってみてくださいということで明日もございますよ水分とってくださいね明日日曜日 日曜日も9時からございますそして火曜日次は火曜日にございますということで来週の予定はまた火曜日あたりに出せると思いますのでぜひご参加くださいこれ継続は力なりありがとうございます伸びしろたっぷりありがとうございますということで伸びしろを信じていきましょう伸びしろを信じるのは重要ですよもうダメだって思うよりも伸びしろを信じていくこれはね人生において重要だねと、はい 今日うも素敵な、えー、サン タ, ー デ, ーサンターデーをお過ごしください。シスター、今日これからレッスンがね、もうゴールデンウィーク明けのレッスンが始まりますので、もう直行したいと思います。はいでは、はい、はい、花さん、ありがとうございます。<笑>お返事。はいではまた子、ちゅうこさもありがとうございました。またお会いしましょう。ごきんよう、素敵なサースデー、え、ちゅうサンターデーをお過ごしください。ごきんよう、ハワナイスで、ちゃおバイバイ。